前回の投稿から間が空きましたが、作業は地道に進めておりました。ランダムサンダーとやらを買ってみました。というわけで今回の動画では、リアトランクの板金を完了させ、大まかな全塗装の準備を整えていきます。渡した分ですね、最初の方、根本から道具の使い方を間違ってましたね。せっかく持ったのに、持った分だけ全部削るというのを、何回か繰り返した気がするんです。 粉まみれになっていくガレージの中、終わりが見えないような気がしていたのは、正しかったのかもしれないね。サクサク行きますよ。表面がガサついてしまいますね。あと 右リアだけ異様に凹んでる。パッと見は平坦なんだけど、指で撫でると、一宮インター東方向の右車線を、110キロで流してる時みたいにうねってます。絵面的に同じことの繰り返しになっちゃうので、サクサクと進めていきましょうね。最初に下地のために使ったマスキングテープ、剥がせるようになりました。なお、使い方が違うみたいな指摘は、使っていくうちに覚えていってしまうので、 現時点では意味をなしません。金属の字が出るくらいまで削っておきます。サンダーの音が掃除機並みにうるさいというのと、パテの硬化時間と、生活習慣の都合ゆえ、作業時間が取れなかったんですよねー。簡易的な脱脂券拭き取り液として使っていた、ペイント薄め液をこぼしてしまいました。容量の4分の1くらい失った気がします。このテープはなんだという話ですが、凹んでるところを囲んでいます。ペンが見当たらなかったので、 ありものを使っただけです。この部分、何回持っても何回やってもエアーマンが倒せないよ。じゃなくて、何回持っても埋まる感じがしないほど、手ごわい凹みでした。本当にブチッと塗りたくってますね。何回でもやってやるという気持ちの表れだ。これを削らなきゃいけないのかよと、うんざりするほど山盛りですが、サンダーを使っていくのは楽しいです。 先端を押し付けるんじゃなくて、面で鳴らしていかないとダメだと、いつ気づくんでしょうかね。トランクにスポイラーつけることになったら、この作業全部、無駄になっちゃいますよね。異常に盛り上がってしまっている部分があるので、ハンマーでぶったたいて凹ませてみることにしました。パテが割れちゃってるじゃないか。私が趣味で無能を晒せるというのは、それだけ本業に、能力を集中させられているという証なんですね。言うて適当に盛り付けて削るだけやし。というわけで今回は、 丁寧に鳴らすというより、極端な高低差の是正を目指しました。谷になってそうなところを山にする。そういうアプローチジャンプマンブリーチ。なんて服が粉まみれですね。適当なダウンジャケットを生贄に、お出かけ前はズボンを着替えることに。あなたまだガラスをマスキングしてなかったの粉まみれじゃないの。何姿つけて遊んでるんだよ。そしてここ、パテの粉でひどいことになってますな。どこかのタイミングで。 まとめて掃除だね。そのタイミングは来るのか。でも粉まみれだよ。この時期は水道水も冷たいんだ。エアーコンプレッサーのホース用のカプラーを買い揃えましたが、なんかカプラー同士がハマりません。これ共通企画じゃなかったんですね。今回は指で撫でながら、平面を出すことを強く意識します。人の動画を見てわかった気になるより、自分で実践していく。 そういうことに、価値が出ていく時代が来ると思うんだ。休日はコンテンツを消費するのではなく、制作と発信で過ごす。 2021年あたりをそうやって過ごした人は今頃副業収入を手にしているかもなユーチューバーの次ってマジで何なんですかね私インターネットポルノは今後100年は不滅だと思ってるのですが YouTuber はわからんそのネットですらピクシブの方は AI 生成のイラストが増えてきてるしなコンテンツの供給に見る側の消費が追いつかなくなるぜ給料が実質的に減って大半のネットユーザーが物を買おうとしなくなる 広告出してももうからない。YouTube の車系コンテンツも、新車の広告なんか出したって、そうなっていってもおかしくないですよね。過渡期ではないんだが、動き出すべき時期だな。ラッカー液を出すのさえも面倒臭 く, くなって、パーツクリーナーで適当に脱出してますね。そしてここで、おもむろにラッカースプレーの赤色を取り出す。まあ、たネットで見た知識を見よう見真似で実践してるのか。どうせ削って全塗装するからね。何やってもいいのよ。サムネ映えする鮮やかな色があったので、 低いところだけ赤が残るんだぞと、盛大に吹きつけます。本当はね、何回にも分けて、重ね塗りしないといけないんだよ。一回目なんて、色なんかつけなくてよくて、スプレーの粉末が乗っかる程度でいいんだ。思いっきり重ね塗りしてるけどな。垂れまくるのは言うまでもないですが、どうでもいいんです。どうせ削ってプラサフ吹くから、適当なタイミングで、窓のマスキングも進めていってます。長さが合ってないですね。折り返して止めないといけません。あと カットする時にミスったのか保管中に切れたのか、ちょくちょく穴が開いてるんですよ。埋めておかないと、後で悲劇が起きそうですね。 さあ、主にサムネのことを考えつつ、適当に削っていきますぞ。これで凹んでるところだけ綺麗に赤色が残って、そこに重点的にパテ持って削って、手早く完成、なんてことを夢見ていたのですが、実際は赤色がほとんど消えてしまうというか、多分自分で赤色をより深く削るミス。面でぐるぐるさせるというより、ちょくちょく立てて角を押し付けて、端の部分で削るようなことをしてますよね。それが最大のミスだったと思います。 気づいて直してからは、パテ盛り3回で完成まで行けましたから、まあそんな教訓を得て一歩進みつつ、意味あったんだろうかと思いつつ、パテを盛り続けること1週間、途中。 泊まりで東京に行って、カーシェア5ダイと、16時間の旅動画編集を挟んだからな、何回持ったかなんて覚えていないし、そろそろ進展させないと、視聴者さんからも捨てたと思われちゃうぜ。開けましたね。車種によっては車内に水が入るとランク、命がけなことしますねー。パテの粉は、意外と大丈夫そうだ。 リアガラスのマスキングも適当にやっておきました。右上は気にしないでください。目測でカットしたら長さ足りなくて面倒くさくなったんです。バイクも粉まみれになってますな。塗装終わったら洗車かな。シート下に粉が入るとまずそうなので、充電器に布だけかけてある。左右の付け根はいい感じになりました。 金属の血がむき出しになっているところが山になっているのです。なんだろう、角っこ押し付けをやめて、面で横に動かすようにしてから、途端に順調に進み出した。バンパーも足付けを進めているのですが、多分新透明を160キロで流して帰った時に、飛び石で割れましたね。ニキビみたいに膨らんでいたのを削りまくったらいい感じになりました。パテ持って削れば隠せるかな。あとは今の割れを。 このファイバーパテでなんとかできないか試す a m アマゾンでパテ、仕上げって調べたら出てきたんだけど、そういえばどこにも、そんなこと書いてねえな。まあ い, いや、トランクの方も最終仕上げを残すのみだし、これを仕上げ用パテとして使ってみましょう。FRP の樹脂でも流し込むのに使いそうな。 ガラス繊維みたいなのがついてくるんですね。取材と硬化剤は、100対2で混ぜろとかいう鬼畜設計ではなくて、1対1で使えます。なんだこれ、どれだけ握り込んでも、一向にパテが出てこないぞ。気温3ドでやることじゃなかったかこうなったら奥の手だ。どうせ使い切るつもりで買ったし、頭を飛ばしてしまおう。この手に限る。問題解決能力くて硬化剤の方は、尻尾の方をカットすることにしました。異常に硬いんだけど、 うまく扱えるといいなぁ。説明書には2分混ぜ合わせるとか3分間待ってやるとか書いてあったけど、どうせ塗ってれば混ざるし、適当に行きます。いやぁ硬い。気温が低すぎると、そもそも固まらないこともあるらしい。生活習慣的にも、厳しいことになりそうだな。この飛び石の傷の部分は、穴というほどのものでもなかったので、適当に済ませればいいでしょう。ただ、 変な局面になっているので、削るときに大変そうではありますね。こっちのあれは、撮影用三脚を使って、高低差を強引に矯正したまま、うまいこと固まってくれることを祈ります。 トランクの方もちゃんと塗っておいたので、これで削った後、ちょっと手磨きして整えれば、さすがに次にいけるでしょう。もうさすがに待ってられない。バンパーの方は、かなり適当ながら、バッチリ止めることができました。面倒くさいのでとってもいないですが、適当に削って鳴らしておきます。飛び石部分も、パテの段差さえ取り除けば、そのままプラサフいけますね。石のように硬いパテを削って、なんとか高低差を埋め、滑らかにつながるようにしました。 どうせここ底面だし。どうせリップスポイラーをつけるとき、穴を開けることになるしな。この段差でフィッティングに支障が出るかもしれんが下側は装着時に上から見えるところなので、適当に指で伸ばして、形を整えておきます。うっすらと割れ目というか段差が透けるけど、指で撫でたときに段差は感じない、ちょうどいい塩梅で濡れていますね。高い側にパテが取り残されちゃって、撮影そっちの毛で伸ばしまくってるず。リア側も、多分これが最後のパテ盛りですね。 最後じゃなくても、もう動画にはしません。あとはシールテープやらモンキーレンチを駆使して、エアーコンプレッサーの配管を整えました。何回われたら嫌なので、作業工程も、接合部もはっきりとは映しません。テスト稼働は未実施です。このミストのやつ、ネジの方をどうしたらいいのかわからなくて、放置することにしました。あとはもう、プラサフト踏まえの足付けと、脱脂だけですね。次こそ始めましょう。全ントソー。